おはようございます太郎ですということで今回 IPL ざっとね10回目くらいかなとダーマペンの治療を行ってきましたということで僕の君と夏を聞きながら軽くね最近あったこととかお話できたらなと思いますはいこれね IPL をささっとね終えて今ダーマペン用の麻酔を塗り終わったところですね まあ、太郎もねこのニキビ治療を始めてさまざまな治療をやってきましたざっと2年近く2年近くやってきて実際やっぱりねニキビもできにくくなったっていうのとそのボコボコしたあとニキビ跡が見えにくくなったっていうのが実際に効果が出てて嬉しいマン嬉しいマンキッコーマンみたいな感じですね特にねこの麻酔をしたあとなんか見てみるとほらめちゃくちゃ 肌が綺麗に見えるこれもうスノーとか遊楽クとか使ってないのによすごないしかもねこの日はねなんかあの松育 を, をした2日後くらいに行ったんかなそのせいでもういろんなそのね看護師さんたちに「えっえ え, え, えアイライン引いてますみたいなアイライン引いてますみたいな言われまくって「いやあの松育したんですよね」っていうくだりを 2000回くらいしたはいこれ肌に肌が生き返るような液体を塗りながらダーマペンを沈めていくという感じですね痛みがあったら僕顔に出すタイプなんですけどこんなイケメンのまま入れるってことは痛みがほぼほぼないってことなんですよねやっぱ麻酔ってすごいなって思いますよねうんどのくらいすごいかっていうとえ野口英世 これずっと目つぶってるんですけども寝れるみたいな状態なんですよね寝れるくらい痛くなくて口もなんか喋ってるから寝ながら喋ってるくらいの気持ちでもダーマペンはダウンタイムがね基本的に23日らしいんですけどこの日は基本的にとても短くて1日くらいでね赤みがマジで引きましたはい これなんかね、怖いね。副音声で俺がつけてるからまだいいけど、音声なくしちゃうと、うわうわうわうわうわうわわわわわ。金魚金魚みたいなやつ出てきた、金魚。真っ赤っかやんけ。可愛いけど。まあ、ダーマペン 全, 全体の顔にあって、ちょっと時間が経つとこんな感じに赤くなります。でこの照明自体ね、黄色いライトなので、まあ、ちょっと赤みが薄く見えてるっちゃ見えてるんですけど、 白目のライトで見たらもう少しだいぶ赤くなってる感じになっています赤いな赤いなって思ってますね 赤いな赤いなー。やばいよやばい。いやいや、きついきつい。24の唇きつい。はい、こんな感じで、えー、顔にパックをして、冷やしてね、顔クーリングして終わります。どんなアングルどんなアングルどんなアングル